繰り返しになりますがファイナル一番乗り審査は家ンの皆さんそして先ほどバレード大賞を選ばれましたので、えー、愛知宿徳大学メイトの皆さんがすでにファイナル進出となっておりますそれでは、えー、A ブロックから発表してまいります<笑> A ブロック第1位は近畿大学先進の皆さんおめでとうございます続きまして第2位は浜松学生連マンダラの皆さん かままししした、た、届きました大丈夫でしょうか A ブロック近畿大学先進の皆さんそして第2位は浜松学生で曼荼羅の皆さんさあどんどんまいりましょう続きまして B ブロック第1位家ンの皆さんそして第2位は共演奏で触れロンドンの皆さんです ということは、えー、カモンさんがすで、えー、に昨日、一番乗り審査で、えー、抜けておりますので、えー、3位繰り上げです、B ブロック第3位、神楽の皆さんおめでとうございます。 続きまして今たった今終わったばかりですね先ほど終わりました C ブロック参りますえ代表者の方はどんどんどんどん PA テントの方にお集まりくださいねえー C ブロック第1位はハブリの皆さんおめでとうございます続いての第2位は弥生の皆さんおめでとうございますさあこれでファイナリスト出揃いとなります で確認いたしましまょう、えー、ファイナル一番乗り審査第1位だったのはカモンの皆さんそして、えー、第16回の犬山峠祭パレード大賞を受賞されたのが愛知淑徳大学メイトの皆さん A ブロック第1位近畿大学先進の皆さん第2位が浜松学生でマ曼荼羅の皆さんそして、えー、B ブロック第1位がカモンの皆さんですが、えー、一番乗り審査ということで繰り上があります。えー 第2位が共演奏でくれロンドンの皆さんそして第3位が神楽の皆さんファイナル進出ですそして C ブロック第1位が羽振りの皆さん2位弥生の皆さんこの8チームでこの後のファイナル審査進めてまいります、えー、皆様この後の後ママイパフォーマンスも含めて